ファい。皆様、お聞きよー。中名と申します。さて、午後1時の日になりましたよ。祝日後の昭和23年、法律第178号の第2条によりますと、お弟になったことを自覚し、いるから、 生き残ろうとする青年を祝い果てますと書いてあるそうです。まあ、実は、高校生の頃にも、大人のように、一緒的に暮らしとく思ったのもございますがね。今年は、もう34歳の大人でございまして、今後も、日本で、一緒的に暮らし行くように、頑張ります。